はい、えー、群馬県高崎から参りましたシューライブ横と申しますあめましてどうぞよろしくお願いいたしますイエース4年ぶりに参加させていただきましたけれども各会場で今年も本当に温かいご声援ですとかお声がけをいただきました嬉しかったですこの会場が最後になりますけれどもメンバー一同力の限り今日できることを精一杯 やらせていただくつもりでステージに上がりました。最後までどうぞ見てやってください。よろしくお願いします。それでは踊らせていただきます。従来舞踊団、ごきょの愛、はい。 Gracias.、Ah.